はい。それではお時間になりましたので、寺岡浩二さんの MA と組織名分析を使ったコンテンツマーケティングを行いたいと思います。それでは早速、寺岡さんよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。これ聞こえてますかね大丈夫ですかねはい。聞こえてます。大丈夫です。はい。では始めさせていただきます、えー。マウティックと組織名分析を使ってですね、 行ったコンテンツマーケティングの、まあ、事例ですね、についてお話しさせていただきます。ウェブプラ合同会社の寺岡と申します、よろしくお願いします。ちょっと簡単に自己紹介の方させていただきます。今、ウェブプラ合同会社という、えっ、ー、と、まあ、一人会社なんですけど、そちらの方で代表ということで、えー。ずっとマーケティングであったりとか、最近はちょっとキャリアコンサルタントの資格なんかを取りながら。 マーケッターの支援ということをしております。経歴なんですけども、簡単にちょっとお話をさせていただきますと、えー、デジタル業界というか、えっ、ー、とマーケティング業界ですね、の方に携わり始めたのが、えー、2004年になります。だいたい今17年ぐらいになりますかね。で、僕は人材業界で、えー、転職支援サイトでやってり求人サイトで、えー、今転職したい人っていうのを えー、なんだろうなそういう人たちにそのサイトを認知してもらって登録してもらうというためのマーケティング活動というものを行ってきましたでその中で、えー、と広告の、えー、とバイングであったりとかあとコンテンツの企画であったりとかっていうのもしてたんですけども合わせてずっと僕ウェブのデザインだったり制作ということも、えー、と独学でやってましてそれも 含めてですねいろんな CMS だったりとかオープンソースというものに興味を持っていろんな活動をしてたんですがその中でコンクリート5という CMS と出会いましてこれすごくいいなというのでいろいろカスタマイズとか自分でやって情報発信している中でですねエバンジェリストとしてちょっと今はあまりそこまで多くは活動できてないんですけども、えー、といろんなコンクリート5の活用法みたいなのを情報発信であったりとかイベントでお話を。 させてていいたただいておりましたとでですね、えー、その流れでなんですけどもちょっと自分がこう何ですかねただ CMS で情報をなんだろう配信するというか、えー、公開するっていうだけではなくてもっとコミュニティみたいな形でユーザーとつながりながら、えー、といろんな情報とかをこう配信できる仕組みって作れないかなっていうのを考えていてちょうどマーケティングオートメーションっていうのも えー、と今から56年前ぐらいとかですかねもう一般的になり始めてきていたのでコンクリート5と何か組み合わせられるものないですかねみたいなのをそのコミュニティの中で話をしていたらマウティックっていうのがあるよという情報をちょっとお聞きしまして面白そうだなと思って自分でもちょっとインストールして使ってみ始めたというのがきっかけになります。でそれが、えーまあ、う, うしてというか、えー、コンクリート5の えー、と菱川さんという方いらっしゃるんですけどもその方と一緒にですねじゃあマウティックのもう日本のコミュニティ立ち上げちゃおうよというような話が出てですねその時のコミュニティ創立メンバーとして参加させていただいたのがきっかけでマウティックどんどんこう自分でものめり込んでいったというような経歴になりますなのでマウティックミートアップというイベントとかも あるんででですすけどもそのの中で初めの方ですね結構定期的に登壇させていただいたりとかしていたと今もちょっとちょこちょこと顔を出させていただいたりしておりますで今、まあ、自分の会社を立ち上げながら、まあ、技術者というよりはマーケッターの、えー、とキャリア形成のお手伝いというところをメインでお仕事としてはさせていただいているのが本業となるんですけどもまあまあ言うても。 えー、いろんな政策の経験だったりとか技術的にやってきた経験があるのでこういうことができないかなと思うたびに、えー、自分で手を動かしながらコンテンツ作ったり、まあ、ワードプレスだったりコ ン, コンクリートファイブみたいなシステムとかマウティックみたいなシステムを使いながら、えっと、どんなことができるかっていうのを実験的に試したりということをしている。 状況 で, すでそのような状況ですね、まあ、今あの名前の横にちょっとツイッターのアカウント書いてるんですけどもこういったところでも定期的に配信しているのでもしあのよかったらフォローをだけると嬉しいなというところです。 でですねマーケティングオートメーションに関しては去年からですね、えー、と勉強会みたいなのも23か月に1回ぐらいの頻度でちょっとやってまして、えー、タイトルとしては「真心を君に」ということで著作権ぎりぎりのところでやらせていただいてるんですけども、えー、と今日この後ご登壇される、えー、と秋山さんであったりとか。 あと、アクイア屋さんにもですね、マウティックのハンズオンというところでカリキュラムみたいなものを提供いただいて、みんなでマーケティングオートメーション勉強しようよみたいなこともやっているので、まあま、あこの機会でですね、お聞きになられている方で興味ある方、次回もし参加できるようであれば、ぜひ参加いただければなと思っております。そんな感じで、いろいろとマーケティングオートメーションというか、マウティックの方を使わせていただいているんですけども、今日のテーマですね、 人材業界長いというお話をさせていただいたんですが、まあ、えー、ずっとそれをメインにやってきたんですけど、今日はちょっともっと実験的なところで、自分のメディアですね、えー、まあブログに近いような、えー、と自社サイトがあるんですけども、その自分のメディアにおけるマウティックと組織名分析というものを連携させることによって、えー、コンテンツ改善、どんなことを行っているかというケースについてちょっとお話できればなと思っています。 でマーケティングの話になるとこういうことをやると受注率何パーセントアップしたよみたいな数字のインパクトでお話できると本当はいいんですが、まあ、どちらかというとやったプロセスについての話になるというところで、まあ、皆さんもぜひやってみていただいて、えー、と実際の効果については数字見ていただけると面白いかなということで数字に関しては若干あの伏せながらお話をしていこうかなと思っているところです。 でですねちょっとまあ簡単にまたえっと MA に関しての経歴をどんなことをやってきたかですねに関して掘り下げていきながら今日の本題に入りたいなと思っているんですがまあ人材紹介人材業界ですね長かったです人材業界てどういう業界かっていうと普通の B2B でいうと自社サイトを用意してそこをえっとターゲットとなる企業さんに見てもらって。 ダウンロード資料ダウンロード、ホワイトペーパーダウンロードであったりとか、問い合わせを通じながら、今度、営業さんにそのリストを渡してナーチャリングしていくっていう流れがあるかと思うんですけど、どっちかというと、マッチングビジネスになりますと、転職したい人と採用したい企業さんがいて、それをどう結びつけるか、その結びつける価値によって、企業の価値が決まるというところで、どちらか一方に対して何かをするマーケティングっていうわけではありません。 ただ一般的には、えー、企業向けよりはまず先にマーケティングするのは、えっと、求職者を集めるところをマーケティングしていきますとでこの場合ナーチャリングというよりはもう転職したい人をいかに集められるかっていう健在層の獲得っていうところに注力されるんですけども1回登録してもらった人にまた広告なんかを使いながらまた活動した時に、えっと、うちのサイト使えませんかっていうのはすごく非効率なので。 どのんんですね、えっと、休眠会員の掘り起こしであったりとか、一回登録あって辞めた人に対して、顕在化してまた来たっていうところのタイミングをアラートとして、トリガーとして受け取ってアプローチするというところで MA とかっていうのはよく使われています。そのために、えっと、定期的にコンテンツをメールで送ったりとか、新しいコンテンツをサイトに起こし、えっと、記載しながら、えっと、そこから 自然検索経由で入ってきて、その人が入ってきたら分かるように MA だったり CRM をカスタマイズしてアラートを受けるというようなことをやってます。まずここが大体大きなポイントになりますね。どんどんやっていくと、やっぱり求人側ですね、企業側に対しても同じようにナーチャリングしたいという当たり前の B2B なリードジェネレーション的なナーチャリング的な 動きというものをやりたいというニーズが上がってきましてそのためにホワイトペーパーダウンロードからのナーチャリングであったりとかで本来は組織名分析っていうのは大体企業向けにまあ当たり前ですよねとまああのご存じない方で言うと IP アドレスっていうのは大きい企業さんで言うとえグローバル IP アドレスというものが決まっていてその組織はこの IP アドレスからえ固定でアクセスしますよみたいな。 支書箱みたいなものですかね、郵便局の支書箱みたいなものが、えー、と契約されていて、そこの IP アドレスからアクセスがあるので、あこの企業からアクセスがあったんだなというのが分かる、でその、えー、とアクセスがあったところで、えー、組織名を分析した上で、その組織に対して何らかのインサイドセールスみたいなものを行うとか、というようなアプローチをするという動きをしています。ここういういとを、えー、と実際の業務では やってきてきいましたとでですね仕事上ではこういうことを全然やるんですけどいざ自分のブログとかメディアとかってなるとあんまりそこまでやる人まあまあいませんよねと自分メディアって何となくこう何、まあ、となくって言ったらちょっと語弊があるんですけども自分が覚えた情報とかを整理するために技術ブログを始めたりとか。 まあ、自己検査のその経緯なんかを上げていくとその同じようなことをやりたい人っていうのがいらっしゃってその人が見てくれるのでアドセンスだったりとか Google のアドセンスっていう広告枠があるんですけどもそういう広告収益といったものが上がってくるのでまあブログで記事書くと自分でもなんとなく収益化できるよねみたいなところが目的となってサイト運営をされている方はほとんどじゃないかと思います。 合わせて問い合わせフォームだったりとか、えーと、いろんな技術的なところのソースコードをダウンロードしてくれる人っているのかなと思って、えー、自分でもマウティックをそのブログに、えー、と実装してですね、ダウンロードコンテンツ作ったりとか、そういう機能を試してみたというのが、一番初めのもう何年か前の、えー、ときっかけとなっていると。まあ、それがずるずるずるずると運営をしてきていたんですけども、いざ自分の会社を 立ち上げてですね、えー、ただのブログだったんですけども、ちゃんとそこを法人的なサイトにしていきたいと。まだまだこれから途中なんですが、えー、やっと思い越し上げて、思い始めまして、ちゃんとしたいなと。いうことで、なんかこんな、だらだらやってても、あんまりなんかこう、 価値ってどこで生まれてくるのかなと、自分のビジネスに対して価値ってどうやって生まれてくるのかなというのを改めて考え直すみたいなところから自分メディアをきちんとした、えー、MA が機能するようなサイトにしていきたいなと思い直したのがきっかけになります。じゃあ、えっと僕のサイトですね。えー、メディアの方針としてどういうことをやっていきたいかというところをまずやっぱりちゃんと目的を考えないと 何をするかっていうのがブレブレレになってしまうので1回そこを整理しましまたとで今、えっと、マーケッターの支援をしたいということなんですけども実際働いてる人だけではなくてやっぱり学生の方とかにもっとデジタルマーケティングとかマーケティングっていう領域面白いよと。 持ってもらいたいたので学生とかのアプローチもちょっと強めていきたいなということで研修講師として活動するためのリストをちゃんと構築していきたいなというのがやっぱり、えー、とメディアの方針としては一番大きいとなので企業だけではなくてちゃんと学校ですね学生にもアプローチできてるようなサイトにしたいしそういう人をターゲットに何らかの情報を提供したい。 そうなった場合に、ちょっと問い合わせってハードルが高いなということがありまして、えー、ダウンロードコンテンツなんかを通じながら、なんかそういった方々の情報を手に入れて、最終的には、えー、とイベントにつなげな、イベントの、なんだろうな、そのリストに対してこういうイベントやるんで来ませんかっていうような、えー、とアプローチからイベント参加を通じて、えーと 僕たちとコミュニティを作るというところに参加してもらえたら嬉しいなというシナリオを考えました。で当初のコンテンツ計画としてはそれをやっていく上で、えで、っと、マーケターのキャリアっていうのを考えるのでしかもデジタルマーケティングが僕の専門でもあるので、えー、ターゲットのキーワード群ですねちょっとこれは SEO 的な考え方になるんですけどもマーケティング系のキーワードをいくつかピックアップしたり えー、とウェブのテクノロジー系のキーワードをいくつかピックアップしたりでこのあたりはもともと技術系 の, その自分が試してきたことがすでにブログで上がっていたので改めてキーワードを見直してそのキーワードがどれぐらい月間検索ボリュームあるのかなみたいなのを踏まえながらちょっとコンテンツの見直しを図って精査をするとあと、改めてですねマーケットてどんなキャリアを歩めるのとかキャリアってどうやって考えるのかみたいなものも新規でコンテンツとしては追加したりとか。 それに応じるキーワードですねっていうものをピックアップして検索ボリュームがやっぱりどれぐらいあるのかなっていうのをまず整理するでそれに対して1ページ目とかに検索結果ですね Google の検索の1ページ目に上がってきた場合どれぐらいの流入数が見込めてダウンロードコンテンツを用意した時のコンバージョンレート、えー、ダウンロード率ですね 流入してきてから実際ダウンロードしてくれる率っていうのがどれぐらいあるのかなみたいなのを計算していくと集められるリスト数が分かってくるとこの辺りはマウ、えー、ティックっていうよりは SEO とかそういったコンテンツマーケティングの、えー、とテクニックになるんですけどもそんなことをシミュレーションしながらいろんなワードを拾っていきましたで、えー、リストを取るときに学生とかに学校名とかそういうのを聞いてもなんか めんどくさいから入力しないとかっていうのを言われるかなと思ってメアドのみ入力してもらうようにし て, ありますしてありました、当時はですね。でですね、結果、えっと、一応ダウンロードしてくれる人が集まると、バばっとこの画面のキャプチャーを簡単に上げたんですけども、青い部分ですね、ドットビズ、なんとかなんとかドットビズ、あ、この会社さんなんだなとか、ドットコムこの会社さんかなとか、ドット COJP、あ、この会社さんなんだな。 みたいなのはいいんですが、h o o .co.jp とか、あと gmail.com とか、そういうの、i.softbank.jp とかですね、こういうので入ってきてしまって、メアドだけだと、これ誰なのとどこの誰なんだろうっていうのが当たり前なんですけど、わからない。で、これに対して学生向けのマーケティングイベントだったりとか、技術者向けの、えっ、ー、と、 技術ライトニングトークイベントみたいなのをいくつかやってるんですけどもそういったものを無作為に送っても全く響くかどうかなんて分かんないよね と, ということでもうちょっとリストの精度を上げたいなというのがどんどん出てくるただ、とはいえじゃあ学校名とか企業名やっぱ聞けばいいじゃんっていう話もあるんですがそれ聞いちゃうとうんやっぱりなんか入力してくれる人が少なくなったりリスト集まらなくなるのも嫌だなというのもありました。 というところで、ちょっと今回活用させていただいたのが、えー、静岡県の三島にある会社さんなんですけども、えーと、ジオロケーションテクノロジーという会社さんがありまして、えー、どこどこ JP というサービスがあります。初めに言っていた組織名分析の IP アドレスからユーザーの、えー、と企業名だったり組織名とか、あとまあ い, ろいろんな他にも付随する情報というものが分かる API があるんですが、それをちょっと活用させていただきました。 実際、どこどこ JP の方にも、えー、先ほど言っていたマーケティングオートメーション勉強会の真心を君にもご登壇いただいたりとも し, ているしていただいたこともあってですねそんな流れの中でちょっと活用させていただきました結構、細かいところまで、えー、どこどこ JP の方で取れまして企業フラグとかいろんな本支店フラグとかっていうのもありつつ従業員の数が分かったり資本金が分かったりとか 多分一番大きく活用されているのは業種の大分類、中分類、小分類、再分類ですかね。このあたりで業種業態が分かってくるので、そういったものを使いながらいろんなアプローチしている会社さんはあのリスト化してですね、問い合わせにつなげたりとか、インサイドセールスにつなげたりというような使われ方されている会社さんは多いんじゃないかと。じゃあ、この情報をマウティックのフィールドに追加しましょう。 ということで、技術的なところなんですけども、マウティックのトラッキングタグに、これとちょっと今省略してるんですが、どこどこ JP の API を呼び出すための JavaScript も一部本来は入ります。ちょっと契約の都合もあるかもしれないので、そこの部分は削除させていただいてるんですけども、それを呼び出した上で、m t 括弧の部分ですね、m t 確保、センド括弧ページビューと書かれているページビューを の情報を送るのと合わせてカンパニーネームというえとマウティック上のフィールドにえとゲットオーグネームっていうようなえどこどこ JP 側で用意している変数を渡すようにするとそうすると会社名が入ってきたりとか今、ZIP コードっていうのは郵便番号とかですねそういうのとか会社の先ほどの大分類中分類とかの業種コードみたいなものを渡してあげる。と というのをちょっ と,、えー、とタグの方をですね、トラッキングコードの方をカスタマイズしてあげれば、えー、情報の方がどんどん入ってくるようになっています。でこのあたりはもうウェブ上にも、どこどこ JP のサイトの方にも公開されているので、えー、そちら見ていただければ、技術的なところは非常にシンプルに、えー、実装できるかなと。 思いますただ1個ちょっと今ここには書いてないんですけどポイントとしてはその業種業態コードっていうのが数字で確か入ってくるのでその数字が何なのかっていうのを置き換えるか自分たちでその数字が何かっていうのを判断するかどちらかをマウティック側に、えー、と情報として置き換えてあげるような作業っていうのは必要かもしれませんとこれは使い勝手によります。 フィールドに対応する情報をトラッキングコードをカスタマイズすることで送信できますと。と、まあ、このあたりはワードプレスだったりコンクリートファイブとかでも必要な入力フォームに入れてもらった情報をトラッキングのために入れることで送れるというような技術的な対応と同じになりますね。 で実際に、えっと、ここで、えっと、入れた情報ですね、僕はもともと会社の情報として用意されていたフィールドに入るように、こちらのタグでもそうなんですけども、設定しています。もちろん、えっと、ご自身で用意されたカスタムフィールドに対して、どこどこ JP の情報を入れるということも可能です。それも、えっと、自社でどうやって活用するかというようなところで、えー、どこのフィールドに情報を入れるかというのは決まってくるかな。 ただまあもともと会社のフィールドが用意されているのでそちらに入れてしまった方がまあ楽かなということでちょっと僕は元からあるフィールドの方に入れましたで今ちょっと会社の名前は会社名はマスキングしてるんですけども実際にコンタクト表示件数ちょっと画面小さくて申し訳ないんですが各会社に対してコンタクト表示件数2件とか6件とかっていうような形で複数のアンノンリードというものが 記録されてるのが分かりますと一社に対して1つのコンタクトではなくて、まあ、ブラウザのクッキーベースで、えー、ユーザー判定されているので基本的には1つの会社から複数のアクセスがあっても全て別々で入ってくるかなというところですねであとまたそこからダウンロードコンテンツを通じてメールアドレス入れてもらえればちゃんとした、えー、とアンモーンではないリードとして活用できるようになるというふうになっています でここからですね、えっと、本来であれば組織名で、えー、分かったところでどういうコンテンツ見てるのかっていうのを見ながらそこに対して、えっと、見ている製品情報とかそういったものをリストとして使うということを、まあ、一般的というか一番あとの初歩的なところではやるんですけどもちょっとコンテンツなわけでも生かしてみました。 いうことでマーケティング系とウェブテクノロジー系とキャリア系でやっぱりなんか閲覧傾向ってそれぞれちょっとずつ違うんだなというものが分かりましたと、えー。ざっとただアクセス数だけ見ているとどれがページビュー多いかとかセッションが多いかとかっていう話になってしまうんですが今回やっぱり学校っていうところが僕の、えっと、リードターゲットとしては特徴的なところになるので企業か学校かその他で分類で見た場合に 名前はちょっと右2つは書いてないんですけど色は一緒だと思ってください水色が企業で赤が学校でグレーがその他の割合だとした場合に閲覧の傾向と実際にダウンロードまでつながる傾向といったところにちょっと違いが出てきます。 マーケティング系に関しては、あまり細かい事例とかまで入れながら、具体的にどう実務に活かしていくかって話をしていくと、企業側がやっぱり増えがちなんですけども、えー、それよりは、えーと、もうちょっとマーケティングのフレームワークみたいなものがダウンロードできるとか、活用できるみたいなものを用意しておくと、学生の、えー、ダウンロード数が増えてきて、こちらに関しては学生向けのイベントリストに使えそうだな、ということで、マーケティング系のワードに関しては、学生向けの えっ、ー、と、コンテンツにどんどん書き換えながら、かつ、Google でも上位表示されるように、キーワードなんかをちょっと考えながら、コンテンツの改善に当たっていくと。あと、ダウンロードのコンテンツリストと、えっと、改善ですね。ダウンロードコンテンツの改善に当たっていく。 逆にテクノロジーに関してはやっぱりどうしても技術あの閲覧がある程度あったとしても学生にはダウンロードまで響かないみたいなのでえここに関しては企業からのアクセスに対して技術者向けのセミナーリストとして使えるようにダウンロードコンテンツも用意しつつえコンテンツも改善していくというような改善 案, 改善案というか改善が取れました。 キャリア系に関してはちょっとまだまだ僕の方で活用しきれてないので、一旦保留にはなっているんですけども、今後また同じような感じで改善ができればなと思っているところですで。今ちょっと自分のサイトもこんなのも踏まえながら、えー、と自社の展開も踏まえてリニューアル予定ではあるんですけども、継続してマウティック使いながら、えー、こういう情報も得ながらですね、コンテンツ改善をしていきたいなと考えているところです。 ということで、ざっくりとさっとやっていったんですけども、こんな感じで、やっぱり組織名分析を行うことで、ターゲットをちゃんと絞り込んだ上で、コンテンツだったり順位改善というものにもうちょっと絞って、ユーザー層がどういう人なのかっていうのに絞り込んで改善が行えましたというような事例になります。ということで、まとめですね。えー もともとメールアドレスしか入力させたくないというところもあるんですけれども組織名付与するってことは欲しい情報が得られるっていうだけではなくてユーザーにとっても無駄な情報だったり無駄なアプローチから解放されるということになるかと思いますその資料をダウンロードしてしまったがために学生なのに技術者系のなんかバリバリ働いている人向けの技術者イベントにえと招待されても興味もないだろうなというようなところでアプローチからも解放されるんじゃないかなと。 ユーザー視点で見た時にはメリットも大きいかなと思っていますまたですね、えー、組織名が分かってから何かをかい、えー、と改善すると改善じゃないリストとして使うというような形の前のコンテンツの効果を測る上でも組織名といったものはずいぶん活用できるんだなというような実感を受けましたで、あと MA やってるとなかなかカスタマージャーニーってあまり 何だろう機能しないというかやっぱりその何かアクションを起こした時のポイントをつかんでえとそこでアクションをリアルタイムで起こすみたいな動きをすることもあるんですけどもコンテンツマーケに関してはやっぱりコンテンツを改善した上でイベント参加までのえと精度をどんどん上げていくというようなフェーズを踏まえてえコンテンツマーケティングできるんだなということを実感しましたということでこの辺りぜひあの参考にしていただけたら私としても嬉しいですと。 というのが、えっと、今日の、えっと、私の発表になります。ありがとうございます。すいません、なんか急にサインを締めちゃいましたが。はい、ということで、えー、組織名分析を生かしたコンテンツマーケティングのお話でした。ありがとうございます。はい。はい、寺岡さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。それではですね、えー、っと、もう。えー 7時になりますのでえ、時間になりましたら次はですね、秋山さんの MA、えー、SFA、そして CMS との連携について7時からお送りいたします。少々お待ちください。寺子さんありがとうございました。